ロトンフィールズ来ました。キラーが近い。なんですぐバレるのー。瓶の煙でよく見えない。板壊した。 親板まだ使いたくないから、一発殴られちゃう。ん追ってこない発電機早いね。 真ん中の発電機回した方がいいかな仲間が見つかったけどもう一人が救助してくれそうだね。 チェイスでここ通るこれ小屋に連れてくるんじゃないのバレるかな近くに隠れよう。ジェイクも見守ってくれてたんだね。 あの子がチェイスしてくれてる間に、回さなきゃ。あそこからなら地下までは届かないよね。気をするありがとうケイトさん。フックされた人の近くに仲間いるから。 僕は発電機だケイト負傷してるんだから逃げてジェイクも負傷してる 下がないー。ノーワン、絶対あるでしょ。 な, なかったーでもこれガチキャンされて終わるシチュエーションじゃ瓶巻き散らさないでください誰かー デイトありがとう壊れてるのは僕じゃないゲート開けなきゃ抱え上げたら開けたいけど るすぐ開けちゃったごめんシェイク起こせるかなダメだいけない 宝箱から救急キット出して治療したいえチェイクこっち地下だからまずいよ僕に救助求めてたのかなまずい絶対地下に連れてくる早く隠れなきゃ気づかないで 気づいいてないこれはチャンスガチキャンの構えになったら助けに行くまでに絶対切られるけど治療できればワンチャンあるナスコはないと思うけどジェイクちょっと待っててね言うよないけど肉壁するから行くよ ケイトさんジェイクは逃げれたこれはまずい。二人は負傷中だから協力できない。時間もない上に一発殴られたら救助に行けなくなってしまう。ここまで来たら絶対ケイトさんを落としたいはずだから、助けられるタイミングは 救助しかない頑張って逃げてくう猶予さえあればダメでハッチに託すしかない。 くだけビーズムリズムだけに。